今日は毎朝出かける前にやっていただくだけでホットフラッシュや更年期症状が改善するだけじゃなくて全身痩せになって姿勢もきれいになるそんなお得なストレッチ一緒にやっていきましょうはいそれでは壁にくっついていただいてかかととお尻と肩甲骨と頭後頭部つくようにね壁にくっつきます。で手を腰腰の後ろに入れて腰で 自分の手の甲をグーっと押すようにして、おへそちょっとね背中に引き込んでいきましょう。で手を抜いたらかかとをしっかりと持ち上げます。この時親指の下小指側じゃなくて親指の下でねしっかり床をグーっと踏むようにして内ももね中に寄せていきましょう。骨盤提起、ちつでちょっと軽くつまんだものをグーっと上にこう引き上げていくようなそんな感じ。 はい、そしたらですね、手を重ねて、こういうふうにね、で上に上げていきましょう。これがきつい方はね、手のひら合わせ、普通に合わせるだけで結構ですよ。はい、そしたら右からいきましょう。吐いて、吸って真ん中、吐いて、左、吸って真ん中、なるべくね、グラグラしないように、ウエストがね、左右伸びてるなーって感じながら、 お尻ににねね力力も入ってますよ、ね、で内ももにも入入っっててまますすよ内いると思います背骨をね気持ちよく決して無理しない気持ちよくしならせているイメージですグラグラしてきたらおへそ背中に引き込んで親指の下でね床ぐっと押してみましょう吐いて少しね背骨が緩んできたらちょっと振り幅を大きくしてみます こうやって背骨をほぐすことによって副交感神経が優位になることでホットフラッシュや更年期症状もすごく良くなってきますよ。はい、そしたら最後、真ん中でキープ。はい、そうしたらゆっくりとかかとを下ろしてこの脇の下、脇の下の位置を下ろさないようにしながら下げないようにしながらゆっくりと腕を下ろしていきましょう。 この脇の下の位置、下ろさないようにしながら、おへそ、背中に引き込んで、肩だけリラックス。はい、今、バストトップがもしね、上を向いてる方、上を向いてる方がいたら、バストトップを正面に向きましょう。肩を丸めないで、肩はそのまま、バストトップを正面に向けます。このね、お腹の力、キュッと短くするイメージ。で、 バーストトップを正面に向けますいいですかそしてお顔をちょっとこの鼻と口の真ん中ここを誰かにね指の先でツンと押されるようなイメージで頭を後ろに持ってきますバーストトップが正面真ん中を押される感じはいそのまま1日を スタートししていきましょう毎朝このたった1分のストレッチ出かける前にやっていただくだけで背骨がほぐれて副交感神経が優位になった状態で一日がスタートできてそして正しい姿勢がインプットされるので疲れにくい体になっていきます。